こんにちは、アブです。今日はですね、日本にいながら英語を独学するっていう話をしていこうかなと思います。コスパよく英語を独学したいなとか、よりお金をかけずに英語を独学したいなと思う人必見の日本で英語を勉強できる方法についてまとめていきます。僕のチャンネルではコストパフォーマンスよく生活する方法だったりとか、ミニマルに独学して長期スキル、自分のスキルを高めていく方法についてまとめています。よかったらチャンネル登録をお願いします。 今日は日本にいながら英語を勉強する話なんですけども、皆さん英語を勉強したいなとか思うことって結構ありますよね。なんか英語って必要だなとか、日本ってこれからやばいからもうちょっとスキルとして会話、コミュニケーションのスキルだけは持っておこうなとか、あとは留学したいと思いながらもなかなか留学できない。時間もないしお金もないしっていう人もいらっしゃると思います。今日はそういう人たちに向けて日本にいながら英語を勉強する3つのポイントをお話ししていきます。 どういう風にやるのかって話なんですけども、僕自身も、あの、ほぼほぼ日本で英語を勉強しました。海外に行ったり、海外で生活することも結構あるんですけれども、正直日本でめちゃくちゃ勉強した結果、海外でも生活できるし、海外で会話できるようになったという経験もあるんで、そういった経験を踏まえて、どういう風に勉強するかっていう裏話をしていこうかなと思います。まず、実際英会話って何が必要かっていうと、僕めちゃくちゃ英語が嫌いだったんですよ。 英語が嫌いすぎてもう、ね、例えばセンター試験の英語でいくと6割も取れないぐらい 60% も点数が取れないぐらい英語嫌いだったし高校受験大学受験も英語もう苦手すぎてもう全部やりたくないというふうにもうほぼほぼ英語勉強せずに行ったぐらいの英語嫌いでしたそれなんですけれどももう大学生の時とか二十歳ぐらいの時にもうこれからは英語じゃないとダメだよなと思っていやいやもう本気出して勉強したタイプなんですよ なんで、その、英語ができない人とか、英語が嫌いな人の立場に立ちながら、え、お話ができるかなと思ってます。え、3つ、え、日本にいながら勉強する3つのポイントなんですけれども、何かっていうと、まず1つ目。1つ目は、オンライン英会話を使い倒すことです。これはもうめちゃくちゃいろんな人が言ってるかなと思うんですけども、え、無料のオンライン英会話っていうのがあるんですよ。これが超おすすめです。これね、あの、本当にオンライン英会話やられてる方からするとちょっと嫌なのかなと思うんですけども、 えー、無料の体験談、体験機ってのがあるんですよね。えー、オンライン英会話って。オンライン英会話って何かって、例えば今最近、ズームとか、スカイプとかっていうのが流行ってますよね。テレカンっていう風に言われてて、テレビカンファレンスっていう風に、テレビで会議する。こういった形で、あのビデオで使いながら、相手と会話をするような、えー、もの、サービスを使って、英会話をするっていうサービスなんですよね。 これがフィリピンだとか、先生がフィリピンにいたりだとか、アメリカとか、ニュージーランドとか、オーストラリア、イギリスに住んでいる先生と電話で、テレビ電話で会話をしながら勉強をするっていうサービスがあります。これも使った方もいらっしゃると思うんですけども、これの無料の体験があるんです。各サービス、やっぱりその定期契約、月額制で例えば6000円で月30回とか、7000円でより、あの、レベルの高い 会話を15回、月15回分を7000円で販売してますよっていうようなサービスが結構あるんですよね。まあ、これを、あの、販売するにあたって、無料でお試し期間をえ開催してる英会話スクールがめちゃくちゃあるんです。それをひたすら使い倒すっていうのをお勧めしてます。これは何がいいかっていうと、もちろん英会話も上がるんですけども、初めての人に自分を自己紹介したりだとか、 え、初めての人とどういうふうに会話をするのかっていうのを自分で組み立てながら無料なんでどんどんどんどんやることができるんですよ。これがすっごいおすすめで。まあ要するに、まあまあ英会話するんですけれども、無料でできるんですよね。これを使い倒していくっていうところです。でまあ注意してほしいポイントがあるんですけれども、無料でやった時に、スカイプとか、ズームとか、オンライン英会話っていう形で自分が定期契約して、したいなっていうような え、やりたいな、続けたいなと思うようなサービスを探す気持ちでやるっていうのがポイントですね。で、オンライン英会話の注意点なんですけれども、オンライン英会話、これやってもいいのかなとか、私、英語全然喋れないけど、やる意味あるのかなっていう形で、えー、ためらわないことがめちゃくちゃ重要です。英会話できないけど、勉強してないけど、とりあえず受けるっていうのがいいなと、僕は思ってます。なんでかっていうと、これは理由があるんですよ。え、これ面白い理由なんですけれども、要するに、 自分が英語ができないことを、もう、痛感する。例えば、英語全然できないけど、とりあえずやってみるんですよね。僕もとりあえずやってみるっていうのが結構ね、やることなんですけど、とりあえずやると、まあ、全然英語喋れないんですよ。もう何自分の名前しか言えないし、挨拶とりあえず、その、あの、はじめましてっていうだけしか言えないとかね。そういった環境を作ることによって、 本当に自分って英語ができないんだっていうふうに再認識して、あじゃあ何すべきなのかっていうのを、えー、自分で調べるようになるわけですよね。これが超おすすめです。内的要因。自分の中でモチベーションを作るっていう意味で、とりあえずまずやると。無料のオンライン英会話をやって、あ、こんなに喋れないんだっていうのを気づく。で、その後にどういうふうに勉強すべきなのかっていうのを見る。これがポイントになります。で、僕 の, あの動画の概要欄にあの、無料のオンライン英会話 を、だけをまとめたページを作っているので、よかったらそこから飛んでいただいて、無料のオンライン英会話を受けると。まあ実質無料な、無料なので、お金はかからないんですけども、一旦受けてみると。で、二番目に、あの、もう一つ、僕が英語をゼロから、どういうふうに勉強したのかっていう、英語の勉強のマップ、完全マップっていうのを作ってます。それを見ていただいて、あ、なるほど、こんな中学校の英文法から始めてるんだなとか、本当に中学校の英文法から、中学校の単語から、 えー、勉強してるんだなっていうのが見られるんで、そこを見ていただいて、あ、なるほど、このテキスト使ったらいいんだなっていうふうに見ていただいて、購入してとか、えー、図書館に行ってとか、えー、見ていただければなと思います。えー、一つ目は、オンライン英会話を使って、無料で、とりあえずやって、モチベーションを作るってところです。次、えー、二つ目、日本にいながら勉強する方法なんですけども、二つ目は、英会話カフェを利用することです。これ、すごいおすすめです。えー、英会話カフェ、どういうの、どういうものかっていうと、例えば、カフェ、 に行って、で、外国人の先生と、自分と、他の人、日本人とで、えー、一緒の席に座って、その英会話の、えー、席に座って、英語だけで喋るっていうようなカフェがあります。これが、えー、ね、すごい良かったんですよ。僕、こういうところに、えー、いつも通ってました。これ何が良 い, いかっていうと、まあ、一つ目は、あの、めっちゃリーズナブルです。お金かかりません。英会話スクールとか、駅前留学っていうような留学だとか、あとは、あの、フィリピンの 留学だとかって結構お金かかるじゃないですか。まあ、20万円とか、アメリカ留学だと100万円ぐらい月にかかったりするんですけども、フィリピンだと20万円ぐらいっていうふうに言われてるんですが、英会話カフェの場合、だいたいあの、ワンコイン500円ぐらいからスタートできます。で、東京だとかでおすすめなのは、ちょっと概要欄に貼ってるんですけども、ランカル英会話っていうのがあるんですよね。そこだと、ネイティブの先生とか、先生を選ぶことができるので超おすすめです。そういった会に行って、英会話をすると、 な何がいいかっていうと、日本にいながら英会話、英語だけで喋る機会を作ることが簡単にできます。で、プラス自分が言いたいことを、例えばノートとか、スマホに持ってって、それを披露するっていう会になるんですよね。自分で例えば英語を覚えて、単語を覚えて、インプットした内容を外でアウトプットするっていう機会になるんで、英会話カフェおすすめです。で、もう一つおすすめのポイントは、あの、英会話カフェに行くと、英語を勉強してる人たちに会えるんですよ。 これが良くて、僕はあの、いろんな英会話カフェ、もう何なら全国各地の英会話カフェへも行ってます。本当に、あの、いろいろと行って、で、実際に体験してっていうふうなことをしてるんですけども、特にやっぱ東京がいいですよね。東京、福岡、やっぱり、えー、地方都市圏はすごく英会話カフェ充実してるんで、えー、まあ、地方にお住まいの方、例えば、あの、田舎に住んでるよっていう方がいれば、オンライン英会話の方がいいんですけども、オンラインで最近、英会話カフェっていうのがいろいろあるので、そういった英会話カフェを見て、 実際に行って友達を作ったりだとか、英会話を勉強したりだとか、で友達を作るといいポイントは、どんな勉強をしているのとか、何がおすすめなのというのを聞くことができます。ただまあまあ、それを鵜呑みにしない方がいいとは思うんですけれども、そういう情報交換ができるし、モチベーションの維持になるし、友達ができるし、交流もあるというので、英会話カフェがむちゃくちゃおすすめです。で友達もできますし、というところですね。2つ目は、英会話カフェ行ってみるやってみるところです。次、3つ目。 三つ目が、実は、えー、ポイントなんですけども、あの、言語交換アプリを使うことです。これ、もう僕がスマホで仕事してますとか、アプリで仕事してます、仕事管理してますっていうふうな話を結構この動画でしてるんですけども、アプリは勉強にも使えます。これ、なん、どういうことかっていうと、言語交換アプリって例えば、これなんていうのっていうのをネイティブの人に、英語の先生とかに、えー、メッセージ送って、 そのメッセージのやり取りで、あ、こういうふうにやるんだっていうふうなのを、えー、言語の交換をすることができるんですよね。逆に日本語を外国人の方に教えるっていうことができます。これがすごい、えー、なて言うんですかね。恋愛感情も芽生えますし、えー、プラスあの、ネイティブと話すので仲良くなることもできるんですよ。これをあの使いながら、言語交換をしながら英語を勉強するっていうのは、A、ポイントになります。 で英語を勉強するときに、外国人の彼女を作りましょうよとか、彼氏作りましょうよって。やっぱり、その、やっぱりね、近しい人と英語で喋る環境を作れば、すごく英語が伸びるっていうふうに言われるじゃないですか。まあ、本当に、えー、全くその通りなんですけども、やっぱり英語を使う友達とか、えー、仲良くなれると。 すごい、あの、英語の表現が広がっていきます。僕も、韓国の友達だとか、あまあまあ、英語圏じゃないですけど、フランスの友達とか、アメリカの友達とか行った時は、もうすごい、いろんな角度、もう多方面の英語表現をね、勉強したりするんです。やっぱりアジア圏の英語だと、やっぱり日本と似てて、日本語と同じような表現したりだとか、文法の並びが似てたりするので、そういったところで、文法表現、同じような文法表現を使ったりだとか。 逆にフランスだとアメリカあの、じゃあイギリスも英語ですね、に近かったりするんで、文法の順列も似てたり、同じ単語を使ってたり、フランス語源の、えー、単語があったりとかするので、そういったところで表現だとか、あ、なるほど、こういうふうに言ったらいいんだなとか、あこういう表現があるんだなというふうに、えー、感じて、えー、勉強することができるんで、言語アプリ、言語交換アプリは超おすすめですね。 で、プラス、あの、マッチングアプリを使って言語交換をするっていうのもおすすめのポイントです。これどういうことかっていうと、まあ、要するに、彼氏彼女を作ることによって、えー、言語交換促進して、えー、もっと仲良くなって。まあね、やっぱり、あの、英語を勉強したいなって思う人って、あの、イケメンの、あの、ヨーロッパの人だとか、あとはアメリカ人とネイティブと喋りたいなって思うこともあるじゃないですか。えー、男性で行くと、やっぱり、ブロンズの綺麗な人と英語喋りたいなって思うことってあるじゃないですか。そういったところを、えー え、使いながら、マッチングアプリを、言語交換のアプリとして利用することによって、英語を話す機会を増やす。もうシンプルに英語を話す機会を増やすっていう目的であれば、めっちゃおすすめですね。え、やっぱり、海外の友達を作ると、すごく英語の表現が伸びるので、そういったところで日本にいながら、え、日本のことを好きな外国人と繋がって、勉強するっていうのは、ライフハックなのかなと思ってます。これなかなかね、あの、紹介してる人少ないんですけども、むっちゃ、 え、使えるんで、よかったらやってみてください。僕も、あの、台湾で、え、マッチングアプリ使って、台湾の人と会って、え、会話をしたりだとか、あとはフランスとか、ウクライナとか行った時に、そういった、あの、アプリ使って、え、交流しながら、英語を学んだりしてたんで、そういったところで、え、使えるかなという感じです。え、今日はですね、おすすめ日本にいながら、あの、英語を独学する方法についてまとめていきました。え、一つ目のポイントは、え、オンライン会話を使うこと。 2つ目は英会話カフェを使うこと。3つ目が言語交換アプリを使うことでした。いかがだったでしょう結構ね、いろいろと使い勝手がいいんで、そういったところで使い分けてもいいのかなという感じです。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。